会場にお越しの皆様、こんにちはえ夏祭り参加の東山道三倉です、えー、ここ足利で踊らせていただくのは2回目で す,、えーそうですね、<笑>天気もだいぶよくいろんなチームを見ていただいたと思いますが、えー、他と比べちょっと 少人数ではありますが、精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。 you e o なしいて。 えー、ありがとう<タッ>